3月2日から6日は東京オリンピックの候補選手を指導する宮沢国名コーチ指導の下、平野志陽がスポーツクライミングのリードクライミングに挑戦したリードクライミングとは高さ12メートル以上の壁を制限時間6分間でどこまで登れるかを競う競技昨年4月に平野は同コーナーで瞬発力が必要なボルダリングに挑戦しているがこれに対しリードクライミングは 持久力が必要だという。さらに、公式ルールには、選手、クライマーたちが自分で命綱を引っ掛けながら登るというものがあり、一歩間違えれば落下して死亡する可能性があるため、今回は、ハーネスと呼ばれる安全帯と命綱をあらかじめつけた状態で挑戦した。まずは、制限時間6分で緑色のホールド、石だけをつかみ、8メートルの高さのゴールを目指すことに、経験者とあって、 5メートル付近まで登れたが、スタミナ切れにより落下。宮沢コーチは平野を、上半身の力はあるなと思いましたと褒めるものの、ただクライミングは足なのでと、腕で体を引き寄せるのではなく、足全体で体を支えて登ることが大切だと説明。そこで、体力を消耗しない登り方を教えてもらうと、平野はすぐに習得し、うわ、すげえ楽、と感動。 同じ条件で8メートルの高さに再挑戦すると、適度に腕を休ませながら登り続け、残り時間10秒でゴール。ただ、ロープで下ろされてくる平野は、救助されているかのようで、宮沢コーチから降りてくる体勢が、運ばれてくる人と突っ込まれていた。続いて平野は、公式戦の高さに近い11メートルに挑戦。そこで、より遠くのホールドに手が届くように、膝を内側に曲げて体をひねる。 ドロップニーという技を伝授してもらう。地上でそのポーズを取った際、なるほど。非常口みたいなと非常口のマークに似ていると発言し、スタッフの笑いを誘う場面も。早速、ドロップニーを試した平野は、うわ、ブンブンいけちゃう、ドロップニー大好き、とすっかりお気に入りの様子であった。最終日は、制限時間6分で11メートルの高さに挑戦した平野。練習時間を含め、 三時間登り続けている平野派、うわぁ、きついと、すでに腕と足は限界寸前。それでも上を目指し、残り時間が1分の段階で8メートル30センチに到着したが、ここで会えなく落下。ゴールできずに終わったのが相当悔しかったようで、平野は、これはちょっと悔しすぎたんでリベンジしたいですね。やります。と誓った。この放送にネット上では、一生懸命ゴールを目指す姿に感動した。